去年の全国アマドリーコンテストの優勝連がここに来ております、清井いれんさんです、ちょっと紹介したいと思うんですが、清井いれんの連中、話をしてなかったんですが、出てきてください、<笑>こっち出てきてください、ちょっとさあいい、えー、これから皆さん、ね、見てるだけだとどうかなと思います。 えー、踊るアホ、ビルアホ、って踊るねそうそうというのが、青、まあ、踊りの、ね、いいところだと思います。ということで、えー、皆さんにも今日せっかくですから、青踊り踊っていただこうかなと思います、で踊っていただいて、ちょっと、あの9、ー、連の連長に、ちょっと挨拶してもらおうかなと、な<笑>んの振りもなくて、大丈夫ですよね、簡単でですすよ時間もないことですから<笑>、えー、どうも、こんにちは。えー ヒワはアレンジの白井です、えー、去年とかお通しはね、あの全国コンテンツ出てたんだもんでふささら祭り参加できなかったんですけど今年は最後にふささら祭に出て、えー、本当に、ね、レインミナ楽しんでましたの で,、えーでね、どうぞよろしくお願いします、はい、あ, ありがとうございます、まだ行ってくださいはい、えー、これからあのアワードルの踊り方をこれからレクチャーいたしますのでね、えー、皆さん、ぜひ前に出てきて踊ってくださいで、で踊って、あの、レンジが あ、この踊りいいなとかね楽しそう踊ってるなというプレゼントを今日持ってきました、えー、南越川踊りの、えー、記念誌冊子立派な写真集です、ねえー、今日は出てるあのおの例の皆さんみんなあ出ておりますのでこれをあ渋谷園長がいいなと思った方にこれを差し上げてくださいいいですかあの皆さんはお出んだった方踊っていらっしゃる方は 園長にあのコピーをね<笑>。